紙芝居なんですけれども仙台九字本記大成経といういろんな学びのもとになっておりますこの古文書ここからどんな神話というものが成り立っているかそんなお話をしているんですけれども今は海の岩ともちろん日本の神話ですので古事記の中に書かれているものと大筋は一緒です しかし、古事記の中にはない言葉が載っていたりだとか、文字が載っていたり、ということで、それを紐解いたうちの父親の木村忠義が、日本の本当のね神話の真髄を知ってほしいということで、紐解いております。その中身を元にしていますので、古事記を知らない人にとったら、これがすんなり入ってくるんですね。古事記を知っている人は、違いを発見できて面白いと思います。 知っていても知らなくっても日本の、ね、神話神様の話このことを知らないと民族が、ね、滅びるとトトンンビビーーささんんんは、は歴史学者の J. さんは言っておられるんですね。日本の歴史だけではなくて神話昔から伝わっている国の成り立ちというものを伝え残してこなかった民族は滅んでいます。 日本というのも戦後日本の神話というのが語られなくなってしまって学校の、ね、教科書から消えていってしまっているので知らない人がほとんどですだから心新たな気持ちで日本神話というものを知っていただけたら嬉しいですこの紙芝居というものは仙台九英本期大盛況のエッセンスを含んで作成をいただいてますので紙芝居で日本神話をまずね味わっていただいて日本は 何を大切にどんな判断基準をね持って生きてきているのか根底になっているアイデンティティというものは何なのかっていうのを皆さんに知っていただきます。日本の価値観だとか日本の神話が伝えたい魔法というものをお伝えさせていただきますのでよろしくお願いします。今日も岡野明美さんが紙芝居このね紙芝居を用意してスタンバイしてくださっておりますのでまずはどんなお話なのかを 一緒に聞いていいてきたいと思います、ね、昔々、大昔、イザナギの御事、イザナミの御事という神様が3人の立派な神様をおみになりました。一番上はアマテラス、太陽の神様。二番目のつくよみの御事は月の神様。そして一番下のスサノオの御事は地球の神様になりました。それでは、天の岩と、 始まり始まりここはアマテラスがおられる天の国花が咲き鳥が歌い田んぼにはお米がたわわに実る豊かな国ですここには困ったことも争い事もありません清く正しいアマテラスが 天の国の国神様たちは大好きです。今日もアマテラスはニコニコ顔でみんなに光を送りますさてこちらは地球です大地は荒れてカラカラ山は火を吹くドカーン海は波がザブーンザブーンと荒れ狂るサノウはこの国を緑豊かにするために毎日大地と格闘しています えいやーガシャンドドンうまくいきません。そんなときは、お母様、会いたいよー大きな声で泣き叫んでしまいます。お母様のイザナミは死んでしまってもういません。ある日のこと、お父様のイザナギが言いました。お前はよく頑張った。お母様に会いに行ってもいいよ。 はるか向こうに暗い穴があるそこにいるうわあ、嬉しいそうだお姉さまに伝えに行こう佐能は大喜びでアマテラスのいる天の国へ登ってきましただんだんだしんだしんだんだん だ, んだしんだしんところが佐能が荒々しくやってきたので天の国の神様たちは アマテラス様スサノオ様が天の国を乗っ取りに来ましたと大騒ぎです。「サノオ、お前はこの国を乗っ取りに来たのですか?」。アマテラスは戦う準備をしていました。い, いえお母様に会いに行くのでお姉様に挨拶に来たのです。すると、 いつもスサノを上から見ていた神様たちが「嘘ですいつも地球をすごい音で壊している泣き虫の暴れん坊です天の国も壊しに来たのです!」そこでアマテラスが言いました「では嘘をついていないと証明してもらいましょう。私はお前の剣をお前は私の勾玉を噛み砕きます」 そしてふたりはきれいな水できよめたつるぎとまがたまをどうじにガリするとアマテラスがかんだつるぎから3人の女の神様が生まれましたそしてサノーがかんだまがたまから5人の男の神様が生まれましたほら私が正しい 私の剣から女の神様が生まれたのででも天の国の神様たちは納得しません天の国は田んぼや畑がきちんと並んで地球とは大違いですそれを見てスサノオはそうだもっと作物がとれるようにしてやろうところが神様たちは「天照様 佐野様が田んぼをぐっちゃぐちゃにして、うんこまで撒き散らしました。違う田んぼを広げて大きく育つようにしてやったのだ。そして、アマテラス様、佐野様が川を吐いた馬を機織り小屋に放り込みました。動物の皮を剥いで布にする。教えてやったのだ。アマテラス様機織り娘が死にました。佐野様の乱暴を止めてください。 神々、俺の言うことも聞いてくれ。聞いてません。アマテラス様、佐野様をなんとかしてください。お姉様、神々を黙らせてくれ。アマテラス様、お姉様、アマテラス様。その瞬間、アマテラスは何も言わずに、大岩の中に入り、戸をぴたりと閉めてしまいました。 アマテラスが大岩の中にこもってしまうと天の国も地の国も真っ暗になりましたずっと暗い夜が続くのですあー寒いお腹がすいたよみんな枯れてしまって食べるものがない病気や悪いことが一気に出てきて みんなは元気がなくなり怖くて怖くて震えました一方岩屋の中でのアマテラスアマテラスはサノウのことを分かっていました暴れているように見えるけれど本当は地球を整えていたのですしかし神様たちにそれを知らせることは難しいと 思いました。そこで気づいてもらうために一大決心をして見よるのですそれにしても岩絵の中は自分が放つ光が眩しすぎて何も見えません光を送れば送るほどむなしくなってきますこの苦しい時が永遠に続くように思われました どれくらいのの時が経ったのでしょう。ようやく神様たちが動き出しましたどうしたらマテラ様は出てきてくださるのだろうか雨の安河原に集まり相談しますうーんうーんなかなか良い考えが浮かびませんすると一番知恵のある 重い金の御事が言いました。困った時こそ明るいことを考えましょう。天寺様が思わずお出になりたくなるような楽しそうなことを。い金の御事の考えを聞いて、それがいいみんなが賛成しました。早速、それぞれの準備を始めます。そして、 岩戸の前に神様たちが勢ぞろいしました。石こり止めが丹精込めて作った大きな鏡を飾りました。雨の小屋根が糊とを唱えます。かしーこみー、かしーこみー、アマテラス様がお出になりますようにー。そして長鳴き鳥が、こけ 声雨のうずめがみんなの前に出て、トントン ト, トントントントントン足を踏み鳴らして踊りだしました。手拍子を取り、トントントントントントンン着物の裾をひらひらさせて、タンタ ン, ン, ン, ン, ン, ン、タタン、タンタン、タタン汗をかきかき、タンタン、タタン、タンタン、タタン、あんまり夢中で踊るものですから、着物がずり落ちそうになります。 それでもかまわず、たんたんたたんたんたたん見ていた神様たちはおかしくておかしくて大声で笑い転げました。わっははははわっはっははそのにぎやかなこと、天の国が揺るおくほどです。岩戸の中ではアマテラスが不思議に思っていました。岩戸を少し開けて、 声をかけました。雨のうずめや、どうしてそんなに騒いでおるのですか雨のうずめが答えました。あなた様より尊い神様がお出になったのです。そこへ大きな鏡を差し出し、アマテラスの姿を映し出しました。アマテラスはよーく見ようと前へ乗り出しました。そして、 なんと、そのまま出てこられたのです。ごと、ごんごんごんごんごんごごごに隠れていた力持ちのタジカラ王が岩戸を開けるのを手伝いました。岩戸にはすぐにシメナが現れ現れました。アマテラスが岩戸から出ると、一度にパーッと明るくなりました。アマテラス様 みんなのこぶ顔がそこにはありましたアマテラスを岩戸から出すために作戦を練った神様長鳴き鳥を捕まえてきた神様鏡を作った神様祝詞をあげた神様踊りを踊った神様岩戸を開ける手助けをした神様ほかにもそれぞれの神様が自分のできることに気づき精いっぱいやりました 神様たちの顔は以前とは比べ物にならないくらい生き生きと輝いていましたアマテラスもそんなみんなの顔を見てとてもうれしくなりましたそしてご自分もまた気づかれたのですテラスみんながいてくれるから自分は光るのだとこれ以降アマテラスは二度と岩戸に 隠れることはありません。おしまい。はい、ありがとうございました。